こんばんばは<笑>今深夜2時やからこんな顔面で許してねすいません一つはあのチケットが始まっているところがあるのでその説明をと思って、えー、とこの動画を撮っておりますこちらです東京宮城大阪香川福岡広島北海道7カ所でチケットが始まっております特にこの東京5月13日は俺の誕生日でもありますもん<笑>誕生日でもありますので絶対来てください<笑>全国どっからでも来やすいようにまんんべなく やってますので全都道府県からどこでも来やすいと思います時間かかるところもあると思いますけどね東北ファイナルが宮城で近畿ファイナルとか四国ファイナルあの九州ファイナルとかそういう意味でまあ大きく分けて3種類あってファンクラブ VIP チケットが1個目で2つ目がファンクラブチケットで3つ目が一般チケットってあるんですけどこの一番上のやつが始まってますね最前エリアで見れてジャミリーピンバッジがついてくるやつですね今日までなんですけどね申し込みがここから順番にファンクラブチケットとかファンクラブ学割3500円とか 一般のやつが始ままっていきます90分間のライブでですね、まあ、初めて来る人今の段階でも 50% 以上が初めてっていう予想されておりますので是非エスコートさせてください、まあ、タトゥーとかロミジュリとかしか知らない人もエスコートしますので嘘つきしか知らないとか是非是非エスコートさせてください今後もね俺ラストの公演がまた始まりますので俺のソロのライブとかもまたその都度ご説明しますので今始まっているのは6か所のチケットですという説明でした 以上ですよ、うん、あ5月13日のチケットはファンクラブ VIP チケットしかないのでお間違いなくあっあと言うのを教えたえっとライブの内容が新しくなりますのであの51カ所ツアー来た人も来てない人もちょっとパワーアップしたねホワイトジャム楽しんでいただけると思いますので、まあ、まだ内容は秘密なんですけど新曲とかもやるかもね予習してきてくれてもいいし1曲も知らんでも楽しませる自信もありますので。<笑> 今日はね、ランニング行ってきます<笑>おはようかな、お休みかな行ってらっしゃいかな<笑>一緒に頑張っていこうな